よしゆきです「豆ハとザクッと香ばしいチョコクランチキャラメルコーンクッキークリーム味」トウハト「豆ハとチョコクランチクッキークリーム味」を買ってきました。 見ていっちゃいましょうホワイトチョコレートと砕いたクッキーをキャラメルコーンの表面にコートして香ばしく焼き上げました。 ザクッとしたクランチ食感と焼いたチョコの香ばしさが楽しめますよとありますうん楽しんじゃいましょうそれでは開けますいきましょう を開けましたお お, おでっかい袋が一つ袋を開けますおっ お見えましたそうですねこう 白, いこう白いのがくるって曲がって黒いこれチョコレートがくっついてるんですかね。 いただいちゃいましょううんあ中身はキャラメルコーンですねそしてこの表面の だろうクリームがねよく合っていますねあとこのちょっとアクセントでこの黒い粒粒のチョコレートかな見えるかなうんこれがうんよく合っていますねん違うなチョコレートじゃないな これはクッキーかえー、っとそうだな多分クッキーかなうんこの表面のあのチョコレートのクランチかなまあねうんおなかなかよくマッチしていますようん このの表面のまあそうだなホワイトチョコレートですねまあねうんとこのキャラメルコーンの食感ですよただそんなにはまあザクって感じではないかな結構ねサクッとくる軽い歯触りですねうんまあでも少しだけこう つぶつぶのこの黒いつぶのアクセントが効いてる感じがするかな、うん、ただホワイトチョコレートとキャラメルコーンなかなか相性いいですね、うんうん、あとこのキャラメルコーンの滑らかな口どけですよ、うん これはなかなかいいんじゃないでしょうか、うん、って蓋以上豆腐とザクッと香ばしいチョコクランチクッキークリーム味でした